よろしくお願いいたします。<音楽><音楽><音楽> 「終わるべからずされの未来は何でも」 してくれてどうもありがとうございましたフランス、フィリピン、インドネシア世界中の踊り子はここに来ることはできませんでしたがこの踊り子たちが世界のヨタコにつくのヨタコ魂を全て背負って踊られてからッいうもので、ね、踊らせていただいております よさ山やまさら絆国際チームでしたありがとうございました